はい、えー、っと5月の3日、えー、っと曜日がわかりませんあ。水曜日です。の朝の見回りします。はい、えー。昨日からピンマイクがぶっ壊れまして、音声がえー、っと。 スマホ持ってる人の声が入りやすいです、うん、はい、屋上に入るとなぜか風が吹いてきますはい、ちゃくちと進むクリアエリアの改築、はいうん、卵がありますからねも う, もう誰だかわかんないね、うん あったはい、えー、ゴールデンウィークですがえー、おじいちゃんがいてくれるので朝の卵とりはすんなり進みます、はい、ありがたいですおはよう君は何番13番と、うん、こいつは14番 14番はなんか毎日のように生まれないいいですねね後輩もしてるしだね期待できそうなそうだここもうあれなんだっけえー、んあの「フラン」がさ、はい、番号わかんないんだっけフランの番号ふてるつもりの「フラン」取ったやつ取り除いたやつフランきたよ。いやわかるよ いや、捨てるんだとしたら、うん、ほら。ひき卵に。ああ、なるほど。お。役目を全うしてもらったから。なんかね、書いてあるから。あの。それを消せば大丈夫。使いますか。ぐらしか、使い道がないです。そうですね。<笑>それはいいかも。 みんなおはようお前たちも早く産め産めと言われて産むんだったらなんて簡単なことか、うんはい、この朝は変なところに卵がないことを祈るなんかおじいちゃんが全部届いてくれて。 いつもは二人で分担してる。分担。え、おじいちゃん二人で。いや、分担してない、ね。大抵。田島さん、が早く来るから、先にちょっといてくれてるのかな感じなんです。なるほど。 ねいい雲雲がない雲1つなつ晴れてますだ、ね、なんだろうタイミングが同じ。 ばしを合わせてんのかいは<笑>、うんうん、いとも、ね、ちゃんは卵のお聞き名人ですから。 なんかよく見たんですよね<笑>どんな卵を生むのかなこの子はすごいよねういう感じでよくわかるでもノーマルな卵の子はわかんない特徴のある子かさすがにそうだよなさすがにさノーマルでニヤケがついたらもうやばいでしょすごい変態でしょ<笑><笑>もう早くその変態の息に達したいんですけど<笑>難しい なんか生まれたばっかの卵はなんか黄色っぽいじゃん。うん、うん、オレンジというか。そうだね。そのじゃ、あれじゃない。この卵の色は生まれてから何分後だな。ああ。どうかな。そこまでわかるようになるからね。卵マスタードで。<笑>育て屋さんになれそう。うん。 ってからやっぱりりん知っなますす知カメラを持ちながらスタンドを確認するんですよはいおじいちゃんに挨拶をします。 い す, はい、もうすっかり立派なこれでもヒナなんですよ皆さんポニーゃん175ありますけどそれを優に超えるバカでかさやばいあすねおはようございます はい、ありがとううございます<笑>もうに育っているの先頭の子は何か。来そう、うん、これ。 スポーツっぽいあります、ね、おとななししくしてなさいでも顔は優しいな。 6日までピンマイクが買えないってことなんですけど、立て替えちゃダメです。おはようみんな。どうせないんでしょ。おはようスプラ。 背なおしっこ、うんはいし。優しい、すごく優しい。体が大きいよねスプロ。うん。まあ、いいオスだからな。いいダチョガ。乗せてくれ背中に。あー安定感もありそうですね。 あ、これはさあ乗る、うん、乗らないのか、いつもだったら乗るじゃないか野菜食べたいのかもここまだもらってないのかな、うんうん、いい最後かそのうちだよ もう最近産ままなないねそうだできたらまだ先かだ、うんうんうん、今有すぎメスもさ、うん、首振るの あのダンスはするのするやつもいるあそこのカ ド, カドレアの二十一番のメスなんて真似してたよオスをいやオーストリッチライダーさんのさ乗ってる、ね、やつさやってるからさメスっぽかったけどダンスしてましたねいるにはいるみたい珍しい Q か LGBTQ の Q だ自分がオスなのかメスなのかわからないです ヒマノミみたいにさあでかいやつがなりますわから、ね、うん面白いです面白いね卵も確かなんだっけな温度とかでメスになるかオスになるかの確率が変わるらしいですよカ、ね、メじゃんウミガメとかそこの砂浜の温度で変わるそうなんだ やっぱりそういうのはあるんだ。は い, い。はい。このまま続けてやっちゃおう、はい。今日は比較的、というか全く風がない。えー、いもう台が誰だからわかんないですね。 これとこれで見分けつくあー 特徴ある三十三番。こっちじゃないやつが特徴があります。つやがないやつがあるの。十四番はなんかちょっと白っぽくて形が細め。昨日当てました。うん、でも、すごい細いなさ。いいよ、いいじゃん。はい。玉、はい、を楽しむ。 <笑>今日捨てるそのちょっとブサイクな卵たちは特徴ありまくりなので割と優しいかもしれないなるほどはいさてはい皆さんここからはひなのお世話タイム はい、エアコンは変わらず27度で設定してあります換気扇を入れて今日もやりますはい、えー、現在の気温というか室温は 26.3 度三度。はい5月の3日 時刻は多分8時40分ぐらい晴れ 26.2 度1度下がった 0.1 度下がった3の4の区画はいまああとその都度確保して西の3の、4の区画の中で日が降りまじゅうにかってます はいはい、好きな感じはこ、い、つここで2グループに置かれて食べましたあっちの方がでかいですね起きたうん本当だ、大変ちっちゃいええあいつは3番ですかねめっちゃ食ってるやつえれね、3番だろうね3番にしてはちょっと大きいような気がそんなことはな、ね、い、ねうん、食って成長…違う はい、じゃあ早速、タイをつけててもらって、うん、<笑>おはよよう、みんなしい朝だ逃げろ逃げろ。逃げろ 減 っ, ていますね、減ってますねえっ、ー、と26度と 28.6 度はい餌はこの通りないっすねはいどうもはいお水の方を 超減っている水もない。 だんだん、ん、こののの部屋から話していいきたで、ね、じゃあエサをを場所ろ う, でしょう足をけて 別に餌場が近くてもいいんですよ。ああ、そうね。ヒナたちがいつもいるところに置ければ。ここ。そこ。その辺で<笑>ね。<笑>怖いね。 とりあえずこの価格は出しちゃうほら、ね、<笑><笑><笑>みんな。でにに、うん、<笑>いつもあ 壁の中にじゃ世界が見えないよ壁の外にはねえ取っても取っても取り尽くせないほどの潮の湖があったりねするんだってアルミンが言ってた。<笑> いや刺激のな感じ。待<笑>って。<笑>まだヒーターの下のいいのかい君たち、うんうん。ダメだ。三番まで一つつく人てないな。 カーテン開けるってこと十二、ね、番だよね、バンドが付いてるのはまあ、そこけ、ね、るようになってきたバンドでなんか匂いが凄いここもすごい うんこれさ、うん、マットをさなんあの子供部屋のさ、うん、柔らかいやつパズルみたいに敷くやつあるじゃん あ, あんな感じでさ全部四角いんできたらさ汚れてる時だけさペロッと取ってさあ確かにできるね はいということで皆さんには皆さんたちの可愛い行動を見ていただきましょう。 E aí のないしそうですよやってりあれのお祝いって日、うか四角いに数えそうですか 景色が。 絶対嫌なことは独りなしないんだぞあこいつらを外に開放したことで自らが安全に 寝すべられる場所がなくなってしまったそこらへん踏んだらけ だ, だらけそうそうそうそ う, うあ〜小さくて可愛いね可愛いねおー〜ドアップのケツ くのやめろ<笑>はいいっぱい食べて大きくなってね でした。皆さんチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それではまた次回のひなでお会いしましょう。バイバイ